こんにちは立教大学よそこいれんゆりんと申しますお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますはそれでは参ります北への願いも立教大学よそこいれんゆりもんじゅ2021あやつなぎ 技を極めるもので技を極めて民に捧げる家事職人のよう職人になるには数々の壁がありまだよそこの職人になったとは言えない職人になったとしてもその先も技を極める。 有一点比 ありがとうございました